演武開演どうも私の連れ連れなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はちこちらこちらファミリーマートのゆずチキン風味グリーンチキンを食べたいと思いますゆずこしょうはよく言いますけどゆずチキなってべらんですのでやっぱり関係なさっぱりとに食べたいるところではどんなものなんでしか ほんのりつつゆずの香りと包みの仕上げが腹にきますねではいただきます うん、ニュー子の感覚の味わいが楽しめるのですが、7人の刺激はちょっといまいちでしたねなので格差を求めるとちょっと残念かもしれません簡単に柚子の酸味を求めるお金はおすすめですねというわけでこちらも点数とさせていただきまご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいですエンズ主任